皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。5月22日、今月の V ジャンプの付録でもらえた V ロンコインを使って、久々に V ロンを倒しに来ました。こいつがすべての元凶です。こいつのおかげで、エンドコンテンツのバトルにはターメが必須になりました。絶対に許されません。ジャンプで避けられる攻撃があるというのは面白いですが、ジャンプしないと死ぬ攻撃というのはあまり面白くない気がします。 プイロンみたいなコンテンテツならまだ良かったんですがね。なんて言っている間にあっさりと倒してしまいました。さすがにエマはこういう時代でした。というわけで強い方も言ってみましょう。プイロン今日の方のジャンプ攻撃は食らうと本当に死んでしまうのでサポさんで倒すのはちょっと大変です。自分が僧侶になって聖女の守りやポップスティックを使ってサポート仲間を守らなくてはなりません。 ホックスキックのチャージタイムがもっと短いと楽なんですが、そうはならないみたいです。いきなりジャンプ攻撃を食らってしまいました。最初からクライマックスです。こうなるのが分かっているのだから、せめて自分だけでもターンを食べておけという話でした。回復はデスマスターに任せて、聖女の守りをまた全員にかけ直します。V ン今日はヒットポイントがそれなりにあるので、安全策で生き残る作戦でいかないと、あっという間に全滅してしまいます。 ところでブイロンのメダルなんてもうコイン屋で売ってもいいんじゃないですかね1枚6万ゴールドで売ることにしても全然いいと思います討伐報酬がブイロンの家具なので欲しい人はいっぱいメダルを買っていっぱい倒しに行くと思いますもう制限かけなくていいんじゃないですかねそこのところ集営者様的にはどうなんですか今すぐ提案広場に書くべきなんでしょうかどうでもいいというレスポンスがいっぱいつきそうな気もしますね というわけで、なんとか無事に倒せました。かなり危なかったですね。やはり、ジャンプしないと即死する攻撃というのは面倒です。エンドコンテンツなら許されるという話でもない気がしますが、どうなんでしょうか。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。